ここはい。 262センチ早く早く い, いいいいよ、ひきわり戻って。はいいい <笑>はい、はい、274いいよー<笑>ああ、たぶん。<笑> この辺で見て見てもらってからってていをます、はい、右の方が長いんかな。 ひ<笑>げがね気、気にしてる。ののし同じなんんだだってさ右右の方がうがいいいいいた思ま私も高ね寒寒寒 ん<笑><笑><笑>あれれ<笑><笑><笑><笑><笑>嫌われてんじハん<笑><笑><エー>。ハハ。 ここでもう一もてこの辺のあーい。ダメだ、ね。 やってみて。 59.5 キロ。 寒いししかか出ててけんよななや、ややとたもんんんそそで離れていくのやめてほしいの 大丈夫やな、別にそういうことじゃない。こういうことや、ね。触ってもらって。ほらほ ら, ほ ら, ほら ど, んんどんどん離れてこう、はいいよ。バイバイ日向、はい。バイバイ、はいはい。バイバイ。<笑>もう届かへんよ、ね、うにな っ, ってっ。バ B-、mm.